さあさあさあさあ今日のサムネとタイトルをね、えー、ご覧になってちょっとぶっ飛んできたんじゃないかなと思うんですけども今日はですね皆さん鬼滅の刃刀舵の里編が、えー、10月から放送の可能性がありますよということでまああくまで可能性のね、えー、お話なんですけども、えー、ちょっとお話ししていきたいなと思いますそしてですねまあ絶対ではないよね絶対ではないからまあそこまあくまでねご了承いただきたいなと思うんですけどもあのですねまずちょっと関係ない話からね、えー、こちらね9月の24日、えー、生放送ね、えー、します よとということで11時からやるんで、えー、ぜひこちらもね、えー、ご覧いただきたいんですけども、鬼滅の刃のね、えー、イベントが迫ってまいりましたということで、もう楽しみでございます。ということで、えー、早速やっていきたいなと思うんですけども、いや、10月から放送のね、えー、もう可能性ということで、ま, あ、まず最初になぜ、えー、そう思ったかということでね、えー、それについてちょっと軽くね、簡潔に述べたいなと思うんですけども、えー、最近ね、皆さん、鬼滅の刃の公式さんの動き、注目しますか 僕は、やはりね、えー、この YouTube をね、やってるということで、まあ、めちゃめちゃ注目してるんですけども、あのですね、鬼滅の刃ね、10月にイベントめちゃくちゃ多い。<笑> 10月にめちゃくちゃイベントが多いんですよ。うん、で、そのイベントちょっと、おいおいね、ちょっと細かく見ていきたいなと思うんですけど、 あのですね、明らかに10月にイベントが密集してて、しかも割と大きめなイベントとか、まあコラボ情報とか、そういうのがですね、ちょっと多いんじゃないかなと思って、これはまさか10月から放送の可能性があるんじゃないかなって思ったんですよね。で、まあその出来事として、まあまずはこちらですね、え、U4 テーブルさんの まあ、最近、原神かける、あのー、まあ、u o テーブルということで、まあ、アニメ化なのかな、まあ、発表がありまして、まあ、これについて僕はですね、否定的な意見を、ちょっと先日の動画で、えー、言わせていただいたんですが、えー、コメント欄にですね、ちょっとポジティブな意見がありまして、それはですね、何かというとね、まあ、鬼滅の刃の刀舵の里編の制作が終わったから、まあ、こういう発表をしてるんじゃないのって、えー、いうコメントがありまして、あ、確かにと。 えそれワンチャンそうだぞって思ったんですよね。そうそうそう。鬼滅の刃の刀舵の里編の制作が一通りちょっとこう落ち着いたから、まあ、このタイミングで原神とのね、まあ、アニメ化というか、まあ、そちらもやっていくよみたいな感じで、ちょっとこうタイミングで発表したんじゃないかなというね、えー、コメントがありまして。 それは結構可能性あるんじゃないかなと僕も思いました。で、そしてですね、U4 テーブルさんのこのようにツイッターのバーナーがですね、現在、原神のバーナーになっているんですけども、えー、こちらがですね、以前はですね、優格編の、はいはい、最終回のバーナーだったんですよね。うーん。 ということで、まあえーと、鬼滅の刃捨てちゃったの u f o テーブルさんということでね、もう乗り換えちゃうのっていうことだったんですが、まあこれもね、ちょっとポジティブな捉え方すると、まあ一回こう減神にするけども、まあこの遊楽編のバーナーを消したわけですよね。うん。 要はね、刀冶の里編の新しいバーナーをね、こうそろそろ<笑>あるから、ちょっと一旦今変えてるんじゃないかっていうことで、まあ更新のタイミングということでね。まあまあまあまあいろいろちょっとその辺は考察が深まるばかりなんですが、まぁ u o テーブルさんがこのタイミングでね、でかい発表をしたのには一通りちょっとこう制作が落ち着いたから、まあ新しい動きにもちょっとできるよねっていうポジティブな捉え方ができるということで、まあそろそろ刀冶の里編のね、発表があるんじゃないかなということでございます。 で続いて10月の発表の理由というか、まあえー、10月の放送の理由なんですけども、えー、こちらでございますね、はいえー、10月の9日にですねネットフリックスの配信が遊楽、えー、編だけじゃないね「鬼滅の刃」全体の配信っていうのがネットフリックスでも見れなくなっちゃうんですよ配信終了してしまうんですよね ただ、ま、鬼滅の刃って、ものすごいえ視聴率の取れる作品というか、ま、未だに多分見返す方だったり、ま、いろいろ、ま、いらっしゃると思うんですよ。で、そんな人気タイトルを、なぜこのタイミングで配信終了するのかっていうところは、やっぱりね、怪しいですよね。やっぱ、新しい、え、アニメをね、追加するタイミングだから、一旦終了して、そこで更新のこうね、するんじゃないかなと、個人的には思ってるんですよ。で、ま、ネットフリックスって、ま、人気タイトル結構ね、 ま、配信終了したり、まあ、するんですがただですねあのネットフリックスって人気タイトルねあののなんつーのずっと結構残してること多いんだよね配信を続けてるっていうか、まあ、昔の作品でいうと「鈴宮治莉の憂鬱」とか、まあ、僕好きなのトラドラ」とかありますけどもこういう作品ってまああのすごい長年人気でただね結構古い作品なんですよなのに残してるんですよ うん。で、配信終了とかも全くそういうのは聞かないし、で、そうなると、なんで鬼滅の刃ここで配信終了しちゃうのかなっていう。結構だってまだね、うん、人気もまだあるし、全然遊楽編もまだまだたまに見返したくね、えー、なりますからね。なんかね、変な時期に、えー、延期じゃないけど、まあ変な時期に終了しちゃいますよね、ということで、まあ新しい更新があるからこそ、このタイミングで配信を終了するんじゃないかなと。 を個人的には思ってますね。じゃないとだって、え、鬼滅の刃、え、ネットフリックスでもう見れなくなっちゃうのっていう、あんな人気タイトルなのに、見れなくなっちゃうのっていうことですからね。うん、それはそれでちょっとね、怪しいなということだし、なんかコメント欄で来てたのは、ネット f リックスで配信終了するのは、あの、放送局が変わるからなんじゃないかな、みたいな。えー、そういうお話もありましたね。NHK に変わるから、みたいな。なんかそういうところも、なんかこう、考察できそうだなというか、いろいろありそうかなとは個人的に思ってるので、 まあ、ああのー、はい、この辺ね、ちょっと怪しいよという、まあ、特に怪しいね、点でございます。で、続いてですね、まあ、ちょっとイベントを見ていきたいなと思います。さあ、ということで、まあ、こちらのサイトを利用してですね、ちょっと鬼滅の刃のここ最近のコラボ情報、そしてイベント情報、10月から始まるものを、ちょっと見ていきたいなと思うんですが、まずはこちらですね、最近発表ありましたよね、鬼滅の刃の日清どん兵衛のね、えー、公式発表というか、まあ、コラボが決定しましたよということなんですけども、こちら10月の3日、 はい、はいはいはいはいはい。はい怪しいね。10月の3日。なぜそのタイミングなのか。なんかいいタイミングですよね。で、そして遊郭編のコラボということでね。まあ第2弾なのかなあということなんですけども。これちょっとなんか気になってる。俺も。普通に UFO を、うん、ちょっと気になってる。ラインナップこんな感じみたいですね。うん、抱きがいい。<笑>抱きがいい。うん、こんな感じでまあコラボがあるみたいなんですけどもね。 はい。で、続いて怪しいなと思ったのはこれです。えー、この間ですね、お月見ということで、まあ、9月の10日にですね、まあ、イラストの、まあ、公開があったんですけども、えー、こちらがですね、なんと、観ん寺光さんと、時藤と一郎くんがね、なぜかこの前にいてですね、ちょっと刀鍛冶の里辺を匂わすというか、うん、まあ、近々ちょっとね、っていう感じな、えー、雰囲気の絵柄というかね、イラストだなと思いまして、 はい。このタイミング、9月の10日のお月見のタイミングで、ちょっとこのようなイラストを投稿したということで、まあ、近づいてるよっていうことをね、まあ、暗示してるんじゃないかなーなんて個人的には思ってるんですよね。まあ、これもちょっと怪しいなと思いました。はい。で、続いてなんですけども、こちらでございます。鬼滅の刃と、アナのね、えー、なんと飛行機のコラボがあるよということで<笑>。これちょっと面白いね<笑>。ちょっと面白いねっていうことなんですけども、え、すごくない飛行機の、なんつうのあの、横だよね。 え、に、鬼滅の刃描かれちゃうんすよ。え、これすごいよね、普通にね。アニメとコラボした、こんなのあるまあ、新幹線とかさ、えー、電車っていうのは結構あるけど、飛行機めっちゃでかいと。めっちゃでかいと<笑>。だからかなりなんか、あ、コラボとしては手が凝ってるというかさ、まあ、かなりお金かかってるね、ものだと思いますね。そしてこれは、うず天てさんなのかなとか、煉獄さんがいるね。 この、もしかしたらこの、あ、これ、思ってるな、なんか。ちょ、もしかしたらこの辺に、なか、んろじさんとかいたら嬉しいんですけど。<笑>ないか<笑>ないかということで、こちらなんですけども、えー、こちらがですね、なんと日にちがですね、10月の3日ということで、皆さん、先ほどの記憶を呼び起こしてほしいんですけども、UFO のコラボ、10月の3日なんですよ。えなんか被せてるおよ<笑>しくね なんかめっちゃ10月の3日やってね。うん。もう10月の3日あたりからまさかみたいな感じで、ちょ、怪しいなと思ったんですよ。で、さらにまあまだまだイベントあるんで、ちょっと見ていきたいなと思うんですけども。えー、続いてですね、こちらということで、まあ、こちらがですね、鬼滅の刃の、まあ、リアル脱出ゲーム、in 東京ミステリーサーカスということなんですけども、えー、こちらがですね、10月の27日より開催ということで、やはりやはり、やはり、 10月のね、ちょっとコラボ多いっすよね。もうすでにね、すでに多くないっすかもうね、なんか僕も感じてるんですけど、なんかデカめなイベントというか多くないっすか うん、これでかいよね、だってね、これ。いちいち、さっきから<笑>。ちょっとさ、商品とコラボするとかじゃなくて、大々と結構な、東京ミステリーサックスっていうか、もうイベントでも脱出ゲームやっちゃうのみたいな感じで、わりかし10月密集してますよね。怪しいんだよね。うーん。てううな感じでね、これが10月の27日より開催ということで、まあ行きたい方はぜひぜひという形でございます。無限列車編とのね、まあコラボなのかな、ということでございます。はい。じゃあ続いても、どんどん見ていきましょう。で、まあ続いてなんですけども、 こちらということで、まあ、こちらはですね、まあ、まだ日にちは確定しないんですけども、鬼滅の刃かける、まあ、ちょっとカードゲームのコラボが決定いたしましたよということで、無一郎くんと菅路地さんのビジュアルが、ま、7月の後半に公開されているんですけども、こちらがね、まあ、明らかに刀鍛冶の里編とのコラボですよねということで、まあ、あのー、発表するタイミング ?7 月の後半に発表してるんですよ。 で、さすがに発表してから、もう一年後とか、そういうのは絶対ありえないと思うんですよ。だって、刀鍛冶の里編とのコラボなのに、そんな前に発表するみたいな。うん、放送するそんな前に発表するということで、まあ、こちらがですね、まあ、そろそろといった形なんじゃないでしょうかね。まあ、10月、これ来るんじゃないみたいな感じなんですが、まあまあまあ、今年中のね、まあコラボなんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、続報はまだ出てないんで、まあ、楽しみなんですが、 まあ、こちらが刀鍛冶の里編とのコラボなので、まあ、さすがにそんな期間はね、発表してから開けないよと思うので、はいはい。こちらの解禁情報なんかもちょっと気になるかなって感じですよね。いや、もうこれ刀鍛冶の里編だからね。うーん。ということでございますね。続いてのイベント見ていきましょう。で、続いてなんですけども、こちらでございます。はい。ちょっとこれまだ怪しいなって思ったんですけど、10月の4日にですね、なんと鬼滅の刃の、まあ、塗り絵がね、あるんですけども、そちらの、 刀タナの里編のね、塗り絵が発売されますよということで、まあ、これは匂わせなのかどうかということでございますよね。うーん。で、まあ、先ほどの、まあ、やはり記憶を呼び起こしてほしいんですが、10月の3日、えー、イベントが2つほどございましたよね。そして10月の4日ということで、まあ、こちらですね、あ、しいんだよね。<笑> なんなの怪しくねうん。まあ、10月の頭じゃなかったとしても、なんか、近々やっぱありそうだよね。うん。 で、今週またイベントもございますので、まあ、そちらでのね、まあ、情報解禁っていうのが、やはり、まあ、濃厚なんじゃないかなと、個人的にやっぱ思っちゃう、ちょっとこの10月のイベントの多さといった形なんですよね。うーん。で、刀舵の里編だからね、これね、合わせに行ってる説あるよね。<笑>このタイミングっていうところね、うーん、怪しいんだよねっていうのはやっぱあるね。うーん。これがさ、まあ、刀舵の里編とかじゃなかったら、 まあまあまあまあって感じだけど、刀冶の里編をこのタイミングみたいな感じだからね。うーん。なんか合わせに行ってるというか、被せに行ってる感じは、 ちょっとなんか、するんですよね。うーん。という形でございますね。はい。じゃあまあ、ちょっと続いてのイベント見ていきましょう。で、続いてなんですけども、こちらということで、まあ、こちらはイベント情報なんですかね。まあ、街遊びというですね、ものに、なんとなんか3年ぶりに開催するみたいなんですが、鬼滅の刃がね、参戦するみたいですということで、まあ、こちらがですね、10月の 8日から開始ということなんですよね。まあ、イベントというか、ま、広くやるようなものなのかなということなんですけどもね。うん。で、なんかクライマックスランって書 い, 書いてあるな。なんかここがちょっとなんか期待できそうなポイントではありますよねって感じですね。で、まあ、これちょっと強調されてるのは怪しくな、ね、い 鬼滅の刃だけがなど<笑>おい他の作品はねえんかみたいな感じで「鬼滅の刃」しか書いてねえよみたいな感じなんですがなんかこれ徳島から広がる進化型のアニメイベントって書いてありますねはいそういうイベントみたいですねはいはいはいアニメイベントみたいですねえなんで鬼滅の刃があれなのみたいなあ強調されてんのみたいな感じですよね <笑>およし、こねみたいな<笑>、感じですよね。うん。で、まあね、えー、イベントはこんな感じみたいですね。もうちょっと一通り確認したんですけど、こんな感じで、10月は、えー、こんなにたくさんのコラボがあるよということで、ちなみに、あのね、10月開始じゃなくても、10月に被ってる、10月まで開催みたいなイベントは、もう2、3個ありまして、結構だから10月は、イベントがめちゃめちゃ重複してるっていうか、まあ、コラボも重複してるよっていう感じなんですよ。 鬼滅の刃祭りだね<笑>。祭りだね、ということで。やっぱ怪しくね。うーん。10月うーん。 ワンチャンあるよね。うーん、ということでございますね。で、まぁ、あ、ちなみにこんな感じで12月とかもね、結構イベント多かったりしますね。まぁ、あ、もう現時点で発表されてるものでも12月とかね。あ、これもあったわ。これもあったわ。一番くじもちなみに10月にね、えー、これ発売なんで、10月ですね。これすごいねうん。で、これ11月からね、なんか米とのコラボもあるみたいだし、なんかほう、すごいね、っていう感じですね。 はい。ということでございます。で、まぁ、あ、あのー、まあ、こんな感じで、イベントはこんな感じなんで、あの、一通り、まあ見たんですが、皆さんはどう思いますかえ ?10 月から放送あると思いますか僕はね、まあ、可能性はゼロじゃないんじゃないかなと思ってるんですよ。でも、なんか、10月ってさ、もうすぐじゃん。なんか、発表、めっちゃ直前じゃんみたいな、ならんまぁ、あ、でも、去年もそうだったか。でだから、まあ、まぁ、 えっ、ー、と、新作がですね、10月からじゃなくても、なんか、あの、去年だと、10月から無限列車編の再放送みたいな感じでやってたんですよ。で、12月から新作みたいな感じだったんで、まあ、もしかしたら今年も同じような流れを踏むとすると、まあ、10月から遊楽編の再放送が始まって、で、それでそれが終わったタイミングで、刀鍛冶の里編に移るみたいな感じでね、まあ、ちょうど見返してからの、あれみたいな感じで、ちょうどこのネットフリックスの配信のタイミングが、 終わるのも10月の9日なので、まあ、そこでテレビ放送をやるんじゃないかなっていうのをね、えー、やっぱ感じ取れる風にもありますし、うんうんうん。だからまあ、流れ的には、まあ、10月から放送じゃなくても、12月あたりに放送っていう可能性も非常に高いのかなと思ってます。なので、まあ、年内放送ワンチャンあるぞということで、かなり期待は高まってきております。はい。いやー、チェンソーマンがね、すごいね。<笑>関係ね。<笑> <笑>えー、どうした<笑>鬼滅の刃からいきなりチェンソーマンみたいな感じなんだけど。いや、皆さん知ってますま、さすがに話題になってるんで知ってると思うんですけど、ちょっと見ますかね。いや、チェンソーマンのね、これ見てくださいよ。オープニングテーマ、米津ンシエンディングテーマ、これ、全員。こんなこと今までありましたチェンソーマン<笑>。鬼滅の刃からちょっと話それちゃうんだけど、これちょっとさすがに、ちょっと動画で話したいなと思ったんですよ。 いやすごいね、チェーンソーマン。ちょっとなので、ちょ鬼滅の刃さんちょ、これぐらい気合い入れて、ちょっと戦ってくださいよ<笑>。いや、マジで僕も期待してんすよ、チェーンソーマンは。で、そして、まあ、こんだけやっぱチェーンソーマンが、アニメ業界を、なんつうの、また新たに、こう、引っ張っていくじゃないけどもね。 うん、革新的な動きをしたじゃないですか。エンディングが、えー、これ一人じゃないんですよ、これ。10人、12人で、毎週エンディングが違うんですよ。うん、エンディングの曲も違うし、確か映像も違うっていう風に書いてあったんですよ。こんなことがあっていいのかと。鬼滅の刃さんお金あるならこれぐらいやっちゃってください。<笑>やっちゃってください。やっていいっすよ。うん、もうエメさんいますからね。うん、もうエメさんだけじゃないからすごいね。 うーんということでねうん。もうこれぐらいやってほしいです。もう正直、本当にやってほしいです。ということで、まあ、刀鍛冶の里へ、もう近々あるかもしれない。えー、もしね、10月から放送ならば、 この、チェーンソーマンと戦うことになります。そして、えー、ヒロアカなんかもあるし、10月には、スパイファミリ ー,、えー、ブルーロックとかね、もうものすごいビッグタイトル揃ってるんですよ。もう原作大人気のビッグタイトルがすごく揃ってるよということで、まあ、もし10月ならば、ていうかまあ秋アニメからね、えー、途中参戦でも、12月とかでも秋アニメ被っていきますからね、えー、秋アニメ参戦ならば、あの、鬼滅の刃さん、これに対抗することになるんで、頑張ってください。へへ。 そうですよ飲まれちゃいますよチェーンソーマンの勢いに飲まれちゃいますよこんだけすごいエンディングやられたらもう毎週話題になっちゃうもんだって今週はエメさんだーみたいな3話またエメさんみたいな感じになっちゃうからねうんもうオープニングすごいし米津玄師伝説じゃんありえんじゃんアニメのオープニング主題歌を歌うなんてもうめったにないでということでございますはいえー、<笑>あると思いますかね10月放送 ということで、えー、まあ、本日は、そんな感じで、えー、鬼滅の刃の刀舵の外編が、まあ、10月から放送の可能性も、お、ありますよ、と、こういったお話でございました。えー、まあ、10月からね、えー、放送はなかったとしても、まあ、何かしらの動きがあるかもしれないので、まあ、そちらは注目したいところですね。えー、ということで、まあ、本日の動画は終わりたいなと思います。えー、この動画が良かったという方は高評価、そしてチャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いします。えー、メンバーもね、メンバーシップも始めたということで、 ぜひよかったら、えー、登録してください概要欄に貼っておきますよということでバイバイまた生放送で会おう